今から鯉のぼりの竿を立てようと思います。これがこの間、竹林から切り出してきた。竹竿です。子供たちと協力して。鯉のぼりの竿を立てようと思います。立てる場所は。ここです。はい、この、この物干し台にくくりつけます。すはい。 今今から竿を立てようと思います。イエーイ竿はこの竹。目測で5メートルほど。5メートルの倍はあるかな。えどんくらいかな長さ。父さん、この竹長さどんくらい10 メ, ？10 メートル越してる。 お父さんその滝をお雲なく引っ張っているサモナクじゃ中村謙信ですサモナクじゃ中村謙信で す, ですここに停 電, 停電カメラを欲しいとこかおー先っぽが近い近い近い 尻尾がめっちゃ近いですね。もう持てそうだ。うん、持てる、はい。じゃる、うん、てこっちは少し太めのロープ。あの竹竿をね、えー、物干しに立てかけました。おお、次<笑>は竹竿が倒れていかないようにね、ちょっと。 仮止めしておきます仮止め、うん、じゃあ僕下行っておくねケンシーさよならケンシーさよならまだ後でもやい結び、はいったんロがちょっと止めて、はい、これね、鯉のぼりの竿の頭の部分ですてっぺんのはず、い、ぐ 取り付けます刺さったね。刺、うん、さった刺。刺してやるだけだったらね危ないから。おこっちで ね, ね。ネジで止める。ネ、ね、ジ。ネジ、ねね、の穴を開ける、ね。とだからこれこれを出した、うん、っていうわけか。印をします。印。いつけたね。うん、たねでお一度外します。印の跡が。 にちょっと白い丸がつきました、ねうん、よし。はいは ドリルに歯を取り付けましオッチー 声, 声じゃなくて音 まだ突き出ていない。な、はい、頑張れ調子調子おっ貫通したこれやろ。 どうだ穴見えない、うんうんうんうん、おあったた、ね、ホーームセンターで見つけてきたのぼり用のネジの用のこれが通れ通れ通れ通れおかざぐるまじゃ魔だな。パシ こっち持つ、うんやっっ丸と厄介でしょあピンと上がっっちゃった<笑><笑> こ, っちこっちを取ったらあ出てくるとこ取るの<笑>、うん、こういう感じ取ったらえやい 出てきたう ん, うんまだまだまだ全然ない<笑>出てきまし た, たじゃあ右反対側は出てきたお出てきました出てきましたで出てきましたネジですネジですネジは出てきまし た, しましたおー コーネージは取れないように止めてんの。結、うん、締め、結締めしなきゃ。きつく締めなきゃ。うん、ケンちゃんがお父さんに甘えてる。ええやんええやんそんなん。はいじゃあケンちゃんこれ、これ。はいこれ これねここれこれあそこに輪んところにへちチッて締めて輪んところへ、うんうん、これこ れ,、うんうん、これにこれをカチャっとやる、うん、ここへ止めるはいおはいセットあ惜しいさあどうだかかるか 風をできるだけ吹かないでくれ、うん、止めといたろ う, <笑>たれうそれそのまま押し込むしんだろそのまま普通にそのまま押し込めばいいよ見ええやんえうんどうせ砂糖 これ手はい、はいはい、61止めといて。 スイッチ状態おーいらもう撮影開始から2分が経っています止まってなんかないよ ほんと止まってないわ動いてるのうんうん、ちょおとでおる父さんを丸見えで映しております。 お父さんは丸見えで写しております。うん。兄ちゃん。スマホで見るとこんぐらいですよ。み、こっち来て見ろ。見ろ。こう。こうスマホ、スマホ撮影時の時のこう高さを。 見て、いきな結んんであります、はい、つ次の段行こう、うん、えゃーそこだけでも受 け, 受け取りたいよだ けんちゃんけんちゃ ん, ん, ケンちゃんここにだけ持っていてこっち来て お, お兄ちゃんちょっとバックして竹持つ、うん、またここここまたお見えない<笑>うん上側<笑>での薪ももうすぐ終わる 終わりますあっ30秒あと、うん、です。 えすここくく。んごろこごろんごろんごろんごろんくろんごろんごちゃんのろ、うんごろ、うんごろんごろんごろんごろんごろんごろっごろんごろんごろんごろんごろんごろんごろんごろんごろんごろうごろんごろえごろんごんん どうだどうだこれで最後よしお横をぎゅっと閉めてもうすぐ完 成, 完成はい、これで今年の鯉のぼりの竿が立ち上がりました出来上がり上の方まで移しておいで。およっしゃ。お、てっぺん回ってるねじゃあ、じゃあと片付けして鯉のぼりをあげてみようよっしゃピンただいまより鯉のぼりをあげます拍手を選ぶ いいお白にしてる。せっかく苦労して、さを食べたんだから。しやな。うん、長くないか。変な声が六割に入るから、いらない、ボケとか突っ込みとかいらないから。はーい。 だっ た, なたい<笑>おい神戸空港行く飛行機やな。<笑> どどんどん上上上上上がががががっっっっっっっていいいくー上がった上がった上がった残った残った残ったった残残残りねいいね。いいね よく巻いて止めておくそれは A よし、はい、鯉のぼり出しといていつかまで毎日、鯉のぼりを上げ続けますイエーイほほやった